思います、えー、本当にこれが急に良くなるなんて誰もが思ってないと思うんですよね。えー、このこれがスタンダードだっていうのがなかなかなくてやるのも勇気だしやめるのも勇気だしどれが本当にいいかわかりません。だけど今できることをできる人ができる時に精一杯やればいいんだなって、えー、チームには教えております。今できることを精一杯無します。ご清聴どうぞ 渡すちょっとひいきだなついさっき傘閉じちゃったからさあ4回目はさらに2点のれ自分の結果を成認しますさあ皆さん you、oh. s o o n e or later, i gonna go to s l どんなことが起こるの分かりません。だからこそ you、oh. <笑>本当にやっぱり皆さんがいるから私たち頑張れるんだなということを実感します温かいたくさんのご声援ありがとうございました、はい、この後ランプが続きます、えー、ぜひ行った方々一緒